だが《お前は別だやれ》断る私は目の前の命を助けたいだけだ直せ取り押さえろその女のせいでみんなが死ぬ戦争じゃない何せしくしろ髪飾りが名を見つけないとよさのさん君に天言を頼みたい《泣く声》誰の心にも限界はある<笑>君の天使だと言っただろう死の天使だ。 BABY <laughs>